皆様こんばんは DJ あさぴこと朝香智子です今晩この後6月29日の25時からあさぴのピアノプラネタリウム最終回の放送があります今回のゲストは特別ゲストとしてピアノ界の寄港師大井武けさんをお招きしております2018年の冬とあるインストアイベントでご挨拶させていただいてから3年ようやくこの度対談が叶いました 大井さんの奏でる音は光と影が細部まで描かれているような音だなぁという印象を強く受けましてそういう音色を奏でられる方はすごく人生経験値が豊かな方に違いないと思い何を伺おうか本当に楽しみにしておりました同じピアニストとしてググッと深く掘り下げられたかなと思いますのでぜひお楽しみくださいさてラジオ放送終了後週末にアップいたしますのは ラジオ中に読み上げきれなかったメッセージをドドンとお答えするトーク動画になっております。いや今日は本当にありがとうございました。こちらこそあ り, ありがとうございました。あの皆さんこの後であのラジオフルを25時から聞いていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆様深夜25時にお会いいたしましょう。バイバイ。